中身には小学生の頃に出る前に至っております。<音声><音声> 場ッショイ!」。 いはい、ちょっと引いて。もうちょい引いて。ちょっとだけ、ちょっとだけ。 God damn it!